姿を現したロビンはやっと出会えた仲間を守るため自らの死を望んでいたルフィたちの必死の呼びかけを嘲笑うスパンダムは世界政府の強大さを誇示あ<笑>このタコ海賊団お前らが行きがったところで結局何も変わらないと思い知れ CP9 の強さしかり正義のもんの重みしかり何より今の俺にはバスターコールをかける権限があるやめなさいそれを押せば何が起こるか分かってるのバスターコールとは多数の軍艦によって島一つを地図から消すほどの大規模攻撃であるそれはロビンの過去に暗い影を落としていた20年前 ロビンの故郷、小原がポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣当時の CP9 は考古学者たちを捉えただけでは満足せず研究とは無関係の島民をも巻き込むバスターコールを発動するその結果小原の存在は跡形もなく消え去り幼いロビンはただ一人 政府の諸行に疑問を抱いた青木寺によって見逃されて生き残った私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど私の運命があなたたちに牙を向く私の敵を世界とその闇だからロビンの決意は固くあくまで一味の助けを拒もうとする増長したスパンダムは 四方の塔の屋上にはためくある旗を指さす<笑>あのバッジを見るな、海賊どもあのマークは四つの海とグランドラインにある百七十国以上の加盟国の結束を示すものこれが世界だ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 ファイアーバードスター！やりやがった海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった正気か貴様ら全世界を敵に回して生きてられると思うなよ望むところだロビ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 私も一緒にフォ連れてって行くぞ必ず助けるト リ, ト リ, ト リ, トリコロビンを正義の門に連行するチーお前の命を守れ俺だけでも受け出せたのいいなも手を振り切れねえ みんな必ず助けに来てくれ。 シュ早く行くぞ無駄じゃためらいの橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからのうわっわらららかかってけれてさ上等だたたっけよし お前はは、を守れリンゴなら任せここ お前も不憫なやつだ一生斬り人間とキンの何がおかしいんじゃわしは気に入っとると言うとろうがオオカいは自分系の能力者だ安心しろ痛めと違って痛ぶる趣味はねえからよ瞬殺だ 俺は他の場所で戦う 楽しみならば最強の乱却天値だしで お前を真っ二つにしてしまいじゃあまだし苦難上等好む者なら知らぬ道アシュラ一部銀 ようその長え首弱点にならねえといいなここなら存分に踊れるれそうだ続きといこうぜ バージュショッシン・ウスにはかわねえでうっとりを発は トゥ ア, ドア シ, ューーシュート CP9 は俺に任せろ、うん、俺にでねえことをお前がやる、うんうん、ディアブルジャンブ しジしからみがききすぎた。 東京を読めソップリンポッ ト, る銃射トリレモール ッアリッコリエボール どうん、ーだ you、oh, oh. よく来た あ, あこのやつロビンはどこだこの扉の向こうだ通すわけにはいかんとそれくらい言わせろうっ の奥にロビンがいるんだろういるだけだも会えはしないもう二度とない帳簿<音声>はニコロビンを連れて先を追いすぎ私はここで海賊を始末しております シュレイク バスターコールで来る軍艦のためだあの門が閉じている間は渦潮が発生して船がまことに成功できねえかだバスターコールによる砲撃が始まったこの島全体が崩壊するのも時間の問題だなうわっ こんな奴らにかまってる暇はねえ早くロビンを助けに行くぞ行くぜ ト, ラハシうわトリレ・ポール<笑>よっあれ<笑>たあとえこの島の形がほとんどあの女は俺が地の墓まで追って消し去る闇の正義の名のもとにトリレ・ポー ル, トロトルロビンを逃がすために 俺たちは来たんだッうわっ 勘違いすんじゃねえぞ俺はロービンを助けるためにここへ来たんだお前の顔なんか見に来たわけじゃねえおいこらシびないのボスで行こうさあ俺様が相手してやるかかってこいえおいやめろバンガかやめろウソップ殺されるぞ黙れ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 Huh? <gasps>、oh! 座れああ どんなこ最初は青菱湯と言われている青菱湯よし るるあれ みんなありがとうロビンを助けられたのはいいがどう脱出する何か聞こえる誰だこの声一体フフ<笑>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 シルフィーたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出すゴーイングメリー号かいい船だな そして再び不思議な声が響き渡るごめんねもっとみんなを遠くまで運んであげたかったごめんねずっと一緒に冒険したかっただけど僕はごめんつうなら俺たちの方だぞメリー俺家事下手だからよお前を氷山にぶつけたりよ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 一味への感謝とともに、海底へと沈んでいく。